インンクチャンネルはいみなさんこんにちはこんばんはの人もおはようの人もおやすみの人もこんにちはというわけで始まりましたインンクチャンネルいやー先週の週刊賞はすごかったですねアーモンドアイの3冠達成馬券は外れちゃったんですけどそんなことも全部フっトぶようなレースでしたさてさて今週は菊花賞 こちらの予想をしていいいきたいと思います出走メンバーはこのようになっておりますが私の予想はこんな感じです本命はエタリオ前走の神戸新聞杯はダービー馬ワグネリアンに敗れましたがゴール前の勢いはこちらの方が勝ってました4着だったダービーも上位馬の中で唯一後方から追い込んできたように後半勝負になりやすいこのレースはぴったりだと思います それにこんなデータもあってダービーに出走していた馬が神戸新聞杯で2着以内に入るとこの記載賞では過去10年で10頭中8頭が2着以内に入ってるんですよ夏の休養を挟んでの成長も感じますし馬券はエタリオンを中心に考えたいですね対抗にはブラストワンピースをします5着だったダービーは直線で行き場がなくて力を出し切ってはいませんでした 前回の新潟記念は年上のコバを相手に完勝でしたからここでも能力は上位でしょう 2400m でも勝ったことがあるので 3000m という距離も大丈夫だと思います黒三角にしたジェネラーレ・ウーノは前走のセントライト記念が評価できる勝ち方でした少し気難しいところがあるようですが1週間前から関西入りして調整しているという念の入りを個人的にも好きな馬なので 頑張ってほしいですねそして穴にはアフリカンゴールドとユーキャンスマイルの2頭がおすすめです前走で1000万クラスを走っていた馬というのが過去10年で3着に4頭も入っているんですよ共通点はその前走が2 2 0 0メートル以上と長めの距離を走っていることなんですこの2頭はどちらも今回と同じ京都の外回りコースで勝ったことがあるというのもポイントが高いですね さてさて予想の次は馬券なんですが今回はこんな感じで買ってみました本名「エタリオー」と対抗「ブラストワンピース」の生まれそして本名から各印へのワイド馬券です最初なのでとにかく当てたいですねというわけで今回は喫茶ショーの予想をお届けしましたまだ始めたばかりです探り探りなんですが少しは参考になったでしょうか もしそうなら嬉しいですそれでは皆さん良い週末を最後によかったらチャンネル登録をお願いしますそれじゃまたねー